えー、小さな子供からです、ねえー、大人まで楽しく踊っております、えー、今回「文明開化」という曲で和洋折衷な曲になってますのでぜひお楽しみいただければと思います、えー、後半はかなりノリのいいテンポの、えー、早いですね、えー、リズミカルなとになってますので、えー、手拍子足拍子よろしくお願いします さあ小田だからさん